こんばんばは今日はですね外国で受けたコロナのワクチンをイギリスの NHS のシステムに登録するという作業をしてきましたその登録センターがロンドンの近くにはなくて場所は選べるんですけどもロンドンから離れた郊外のところに割と会場があります。で 選べる会場の中から行けそうだなと思う場所を選んで今日その会場に行ったんですけども私はレディングというところに行ってきましたロンドンドからら電車で約1時間ぐらいのところになります早い電車に乗ると25分ぐらいで着く場所なんですけれどもレディングはイギリスの南部にあるバークシャーというエリアにあります 今日初めててロンドンド生活が始まって郊外の方に行ってきたんですけども結構駅はモダンな感じで広いし綺麗な感じですごく良かったです街中も少し歩いたんですけど結構道路も整備されていて治安も良さそうだなという感じの雰囲気を感じましたでそのワクチンを 登録するためのセンターがレディングのショッピングセンターにあるんですけどもそのショッピングセンターっていうのがブロードストリートモールショッピングセンターっていうところにあってそのショッピングセンターのモールの中にあります最初に2階にある NHS のセンターに行ったんですけどもあのそこはウォークインセンターといって風邪とか小さい怪我を すぐその場で見てアドバイスをくれるっていうセンターがあるんですけど最初そちらに行ったんですがその2階にあったセンターではなくてショッピンンングモーールのののの1階の方に NHS のワクチンの登録センターがありましたでその1階の会場っていうのはブースターワクチンの接種会場になっていてそのブースターワクチンと同じところに私のような 外国人のワクチンを登録するブースというのが設置されていましたで、NHS のホームページ上から予約していくんですけどもと私は半月ぐらい前に予約をしていました結構場所が郊外にある上に 日程がすごく限られていてい私が見た限りでは平日しかやってなかったので結構前もってスケジュールを抑えておいた方がいいのかなっていうふうに思いましたでその会場に着いたら入り口で予約していたので、まあ、私の名前が紙に印刷されていて「今日ワクチンの登録をしに来ました」っていうことを伝えて中に入れてもらいましたで中に入ったら待ち時間なくスムーズに 診察室のようなところに案内してくれて自分が日本で受けたワクチンの詳細を伝えるんですけども私は日本で作っていったワクチンの接種証明書の原本をその担当の人に提示したんですけどパーフェクトっていうふうに言われましたなので原本を見せれば大丈夫ですで、その原本を見ながら NHS の担当の人がパソコンで私のデータを入力してくれてそれで登録が以上となりますで私この登録を済ませる前に先に3回目のブースターワクチンを接種してたのでもうすでに3回目のワクチンを打ってるんですけどっていうふうなことを言ったらあのパソコン上に私の3回目の情報が あったようでちゃんと3回目の接種も登録されてるようでした。で最後に、えー、担当の方が 5WorkingDays と言ってたのでご営業日以降に私の日本で受けたワクチン接種証明の情報が NHS とリンクされるということになります。でこの NHS のワクチン接種証明書を持っていると海外に行きやすくなるので。 一応持っっっててておおこうかなと思って作っておきました、まあまだ海外行く予定とかはないんですけど一応念のために早めに作っておこうと思って今日手続きをしてきましたで手続き自体はですねこのビデオより短くてもう5分ぐらいですぐ登録が終わりました30分ぐらいかかるかなと思って行ったんですけど全然そんなかからなくてすぐ終わりましたまあ 安心材料の一つとしてワクチンパスは持っておきたかったので、まあ、今日無事に手続きができてよかったです。であと今日その会場に行くのに電車を使ったんですけど昨日の夜に購入しまして以前購入したレールカードの割引を使って今日電車に乗りました。トレインラインンラという、 アプリがあるんですけどもそちらでロンドンからレディングまでのチケットを探して往復のチケットを買ったんですけどもとシングルチケットとリターンチケットとオープンリターンととフレックスシーズンズという4種類のチケットがあります。シンングルがが片道のの切符 で, すでリターンが往復の 切符ですオープンリターンっていうのが行きだけ座席を予約して帰りは座席の予約をしないんだけれどもその日のうちにいつ帰ってきてもいいというチケットになります。であとはフレックスシーズンズっていうのはと帰ってくるのがその日のうちではなくて数ヶ月後にそのチケットを使えるというチケットになります。でこのチケットを予約する時に座席の種類を 選べるんですけども座席の種類っていうのが前向きか後ろ向きか通路側か窓側かあとはエアラインシートかどうかっていうのが選べるんですねで私は進行方向に対して前向きが良かったので前向きで予約してたはずなんですけどなぜか後ろ向きで予約がされていました。 もしかしたら押すボタンを間違えたっていう可能性もあるんですけど予約したつもりの席とは違う席でしたでも通常は前向きっていうのがフォワードフェイシングシートっていうんですけども進行方向に向かって前向きのシートになりますでバックワードフェイシングシートっていうのが進行方向に対して後ろ向きのシートになります 窓側の席か通路側の席かっていうのも選べますであと最後のエアラインシートなんですけどエアラインシートっていう意味が分かんなかったんですね電車のチケットを買ってるのにエアラインのシートってどういう意味なんだろうって思ったんですけどこのエアラインシートっていうのはいわゆる通常の席で普通の飛行機のようなシートっていう意味です で、このエアラインシート以外にテーブル席っていうのがあってテーブル席かそのエアライン席かっていうのも選べます、まあ、もしテーブルシートを選んでしまうと一、まあ、つのテーブルに対して4つ椅子があるんですけど他の人と一緒になる可能性もあるっていうことになりますねで、エアラインシートはまあ普通の新幹線と同じようなイメージです通常の席です で、私は、フォワードフェイシングシートと、ウィンドウシートを選んだつもりだったんですけど、まあ、窓側の席ではあったんですが、前向きではなく、後ろ向きで席が予約されていました。まあ、なんでそうなってしまったのか、ちょっとわかんないんですけど、一応、レディングにはたどり着けたんで、よかったです。で、あともう一つ私が混乱したことがあって、そのオープンリターンチケットっていうのは、 帰りの席席が自由席なんです、ね、まあ予約してあったらその予約してある席に座りに行けばいいと思うんですけど自由席ってどうやったら分かるんだろうと思って電車に乗るまで不安だったんでですねでもいざあの電車のシートに座ってみたらその電車の席のところに電光掲示板がついてあって。 で緑色のランプで「アベイラブル」って書いてあるところが空席っていう意味みたいなんですねで予約してあると赤いランプでどっからどこまでこの席は予約してあるっていうふうに表示してあるのでとても空席の状況が分かりやすかったですなので心配するほどのことでもなかったですねということで今日はワクチンの接種証明を登録してきましたやっと 現地での生活の基本的な手続きが終わりつつあってもうあと1か月ぐらいで生活の下地は整うのかなっていうふうに思いますもう少し落ち着いたら旅行に行きたいと思います本当はヨーロッパをもっと巡ってみたいんですけどひとまずは国内旅行をどっか行きたいなっていうふうに思います ではは今日はここら辺で終了します。